しかし人生、辛いことも多くございます。そんな時も、この夏風呂を聴き演奏し歌い、明日に向かって頑張っていきましょう。次の曲です。涙の渡り鳥です。 よ